と a かける s の i マイナス1プラス b かける t の i マイナス1イコール r の, r の i マイナス1ですね。えこの等式の両辺を t i 倍しましてこれを一式と置きます。えそれからと i を一ステップ進めて a s i プラス b t i イコール r i の両辺をえ t のマイナス i マイナス1倍しまして、これを二式と置きます。えそして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 この si-1ti-si-1 t i というのがちょうどマイナス i マイナス1の i-1 乗にま等しいということが言えますので、まここを置き換えるわけですね。そうしますと、えっと左辺の方はまこ一番下の行の式にありますように。プラスマイナス a ということになって、まず、あのこのようなあの式が成り立ちます。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 tiRi-1-ti-1×Ri -ti の絶対値に等しくなるわけですけれども、これが ti の絶対値 ×Ri-1 プラス ti-1 の絶対値 ×Ri に等しいことが分かりまして、これはあの ti の絶対値 ×Ri-1、失礼しました、ti の絶対値る r i 一以上ということが分かります。